始まりまりしたダダダンンンサートーートクダンス好きママダンサー mc のおやおやといつもと違う入り方で言ってますけれども、えー、今回ですね私が入っておりますダンスコミュニティオンラインサロン精進エンターテイメントラボさんのですねスナックミカという企画の方にお誘いいただきこちらねミカさんですねいるるち入ってミカさん はい、何あれ、なんかねサッカー見てたんですよねこの時こちらミカさんにねあ気づいてくれた気づいてくれたやったとこそミカさんにねお誘 い, いただき一緒に階段トークしませんかみたいなお酒飲みながらしゃべりませんか言っていただいてえもうだったらコラボとしてこちらにも動画出させてくださいっていうことでお願いしたらね心ここ よ, よくいいよということで一緒にしゃべることになりました初めましてだったんですけどね 直接お会いするの、オンラインってすごいですね。なんかオンラインでお互い普段ね、SNS とかね、こう、YouTube を通じて美香さんのことを見てるからか。もう勝手にねに、なんか親近感はありましたね。 めままししてた皆さんも「インスライブの方ではね1時間しゃべったんですけれどもダンサートークの方では約半分の30分ですねぐらいにカットしましたのでそれを全編後編と分けて で, ですね2本出しでいきたいと思いますので皆さん是非見 て, いってください。<笑> 生配信なので、ちょっとこれ言わん方が良かったかなとかね。まあ、言って大丈夫だったかな？みたいなところはちょっとかとかけさせていただいていいとこ取りして大丈夫なものをあ皆さんとこでお願いしますのでよろしくお願いします。はい、そして皆さんあれグッドボタン押しておきません。はい、グッドボタン押しててよ。お願いします。 同じ間にお呼び出ししてしまいすみませんよろしくお願いします本当に本当にすみません日出しっぽいに飲んですけどそうなんですかそうめっちゃ飲むってやん、ね、<笑><笑>大丈夫かな変なこと言われま全然大丈夫ですそうですねこっちが生やからマジで口滑らせないようにしない緊張しておりますそ う, そうですよんさあれあ、めしゃべったかね今回あれ回していたどこおらねーわえ<笑>ちょっとその辺もねほりはほり聞いていきたいと思います聞かれるんですね今日は<笑>今日は聞きますよ くださ楽しみいゃあちょっとあのいいましょ う, う。まずじゃああの多分私もあのまだ「さやねん」のこと一応あの全部プロフィールとかあの見たんですけど知 り, 知りきってないので自己紹介も。 すはい、どうも皆さんこんばんは<笑>ダンス大好きママダンサーですねさやねーでございますあのショーベスの皆さんはぜひ気軽にさやねーとお呼びくださいえっと現在ですね小学3年生男子の男の子と、うんうん、あと4歳の女の子な で, ですね、えー、いい年少さん幼稚園の子を育てておりますいいママでありそしてダンスも大好きなのでちょっと10代20代結構パワフルに踊ってきたので、うん、多分その経歴をあれあれ、はい、あれあれって思ってくれてます はい来たんですけれども発症、はい、ベースでめちゃめちゃ嬉しいです、はい、<笑>嬉しい関西感がすごい関西食がすごいナマココ先生とかいってママコ先生言われてますけれどもあ<笑>ハート頂 い, いてます向こうでハートをしておりまはいそんな感じで、はい、ダンスが大好きなねお母さんになっても続けているというところで、うんはい、今日呼ばせていただきました、はい、よろしくお願いしま す, しますママもいっぱいいるので ぜ ひ, ぜひはい生にもきたくさん聴いていただきたいなと思います関西のオバハオバハン集すごいそうなんですジョーさン大丈夫ですかす い, いやもう最高で す, いやもうですいやブランド的に精進先生のブランド的に問題ないですしがったらすいません問題ないです<笑><笑>むしろこの方がありがたいはい<笑>ちなみに精進を知ったきっかけをはいはいはいはい、はい、そうなんですよ<笑>当にね今年入ってからですよねだから知ったのが、うんう ん, うん、なんか f a c e b o o で。名古屋 でややったたししょ、はい、やりました、ね、ローなんかあの壮大なパレードのニュースが、うん、なぜかフースブックでッて流れてって、えー、う全然関係性ないのに、うんうんうん、そのニュースが流れてきてあこういうことをコロナ禍でもやってる人がいるんや、うんうんうん、って松人先生って言うんや、うんうんうん、っていうのと同時期に私ちょっとテーマパークダンサーを今年やりたいなって、うんうん、夢を持った年でもあったんですけど、うんうん、ディズニーダンサーのオーディション挑戦したいなみたいな。 っていう時にそのテーマパークの先生っていうのがなぜかフェイスブックで流れてきてうん、うん、でそっから円に通ってたんですよ渋谷の円ダンススタジオに通ってて、うんうん、でそこでもテーマパークダンスの先生ってそういえばおったなと思ってみたら「うんうん、精人先生」っていう名前があって「うんうん、あまた精人先生やみたいな」で「テーマパークダンスやりたい」うんうん「精人先生」の名前が出てくる、うんうん、これをってみようかなって。うんうん でで、まあ、2回だけけなんですけどね、うんうん、ちょっとお顔を出したのが、えーまあ、初めてだってたり、ねうん、レッスンに行ったところでございますいやーだって私インスタさかのぼって見てたんですけど縁の映像が何個かポツポツポツポツあって、はいはい、あ先生のレッスン行ってるんだって思ったんですよ行きました超楽しかった<笑> 1本目のねレッスン行った時にその次も行きたいと思っ、うん、きっかけが、はいはい、行きたい行きたい 初めてやからんで「レッスン楽しかった終わって出よう思って出たら生徒ちゃん多分中学生高校生ぐらいの生徒ちゃんがね私が通り過ぎて出た瞬間にスタジオ何かすごい可愛い人おらんかった今日可愛い人いてたよねみたいなのを言ってくれてて私がスタジオ出た瞬間にそれが聞こえて かわいいってタマスクつけてたから年齢わからんかんなかったそんなことねなんか知らないけど可愛い人にっていうのを真に受けてすごい嬉しかった<笑><笑>そっから「何ていい生徒ちゃんなの?<笑>うんうん」って言って2回見たそうなんだなんでも多分「ココア」とか言いそうそういうこと<笑>そう言いそう言いそうで2回 だただっでややっっぱりりが2週目目かから、うんうんうん、ちょっと1週目よりかはなんとか踊れるわけ で, すよ、うんうんうん、でまあテーマパークハッピーなんで、うん、すごい楽しくて、うん、は楽しかったなこれからテーマパーク続けようかなと思ったら、うん、精進先生が「やめた俺来月から僕来月からいないんで」うん、やばい<笑><っ>て<笑>タイミング今すごい楽しいってなってるのに「<笑>あいらっしゃらないんだもん」<笑>と思ってそれでもつコツコツオンラインの方で。 今ラボにね、入ってるんで、受けさせていただいております。いや、そういうことだったんですね。うう生徒ちゃんがさ魅力的なのよ。ええー、なんか嬉しいな。生徒ちゃんが豊かな。いや、ういう嬉しい、先生が。いいんですよ。生徒ちゃんがって言ってください。あ、環境をね、<笑>いい環境を作ってくれてるからこそね。いや、まあ、そうですね。可、う、愛、ん、い, い生徒ちゃんがすごく多くて。いや、素直な子ばっかりなんです。で、私もみんなのこと大好きだし、私も接しやすいですし、みんなに。 そうなんです、ね。めちゃくちゃいい環境でありがたいです私困ったことないんです、あんまりこの人間関係というか、先生と一緒に仕事をするようになってから人間関係に困ったこともなくて、それこそナンバーとかもあのいっぱい先生出してたんですけど、今までなんですけど、いたい大人数なんですよ、基本50人になって、30から50は確実にいるんで。 で, でもその中でもあんま揉め事とかも基本起きたことがなくて、えー、そうなんですめちゃくちゃ助かってて、えー、私本当に恵まれてるなって思いながら仕事してたんですけどあそうなんですね 初に正直こう精進先生の最初の印象ってちょっとっ、うん、怖かったんですよねい や, やっぱそうなんだみん な, みんな言うかもみんな言う、うん、なんか言葉がこう厳しいかなみたいな、うんうんうん、厳しいタイプの先生かな思ってたんで、うん、怖い系の先生はあんまり取ってこなかったんで、うん、ビシバシタイプの先生も、うんうんうんうん、パッション明るい楽しいワニみたいなクラスばっかり行ってたから、うん、どうかなって思ったんですけどそうなんか皆さんね本当に一生懸命。うん そうなんですよ受けておられて、はい、ちっちゃい子から本当、うん、お姉様ま方まで皆さん優しくてそうなん子す。あ の, 子供の面倒を見るお姉ちゃんですとかそうオンラインで す, です受けてたら。 そ う, な ん, ですそ う, う、ね、なんかだんだんその一番下だった子たちがこうやって何年か経つにつれてあお姉さんになっていくみたいなの成長過程が見れるんですよ、ね、その構図がもうできてるのがすごいですね、はい、なんかそれが嬉しくてぜひぜひあの<笑>娘と息子を<笑>かわいい子ちゃんに会いたい何個ぐらい考えてくれたん で, すか、ね、あええでも そ, そんなにそんなに考えてないですけどそう本当あのだって。 YouTube 何個か見たんですけど「さやねさんだから大丈夫かな」って思って<笑>大丈夫ちゃうって絶対大丈夫だっていうこ の, あの YouTube もね一1年2年近く出すけども結構大変よ<笑>娘と息子もこんだけ喋ったら大変だ。喋<笑><笑>るの大好き子供ども達答えた、ー、らええー、いい な, ない連れてきてください私一生ここで面倒見てるんだよ<笑> な ん, えなんでですか。今日仕事の現場に子供をたまに、ね、連れていくことがあって、うんね、すごいぐいぐい話しかけるんですよ、えー。でもいいじゃないですか、それでつながる お, お, お仕事とかもあるんじゃないですかとおとなしく楽屋におれよって<笑> めっちゃ話しかけにくか、ええー、いいですね、でも、絶対可愛がってもらえるじゃないですか。<笑>まあ、ね、徳 で, ですよね。愛、う、想、ん、がいい子は。絶対と思う、そっちの方が、なんか、ブスってしてるより、なんか、ちょこちょこって言って。ねえ、ねえ、とか、やって、話しかけてる方が、私はもう、可愛いってなっちゃいます。<笑>じゃね、遊びに来ないといけないです、ねはいはい。ぜひ、ぜひ、みんなが遊んでくれると思う、ね。そうか、そうか、はい。なかなか時間作る。そうですよねー。作る方がな、なんか。火曜日のテーマパークに遊びに来てください。 私のレッスンが先かなそうジャズサンプでね、うん、そ, うあのそもそもこれに声かけてくれたのがジャズファンプのオンラインオーディションで、はい、特別賞ねもろたっていう時に「はい、スックミカに会いでしゃべりませんか?」って言ってもらったんですけど、はい、え特別賞の特典というか商品ってこれ<笑>これです 取ったらレッスンがなんか無料で受けられるシステムかと思ってたんですけど。えさや姉、ね、そっちの方がいいですか。もう、うんまあ、受けもしたいよ生でね。受けてきますかくるくるく る, くる。本当ですか。来るくる来 る, る。ゴミみたいな。<笑>いや、全然怒ってないで帰ったけど。踊るの好きやから踊らせてえな。喋る。ダンサーやから。 いいんですね。youtube 宣伝して、ぜひぜひしてください。んんいなんか勝手に言ってしまったから、精進先生のね、ラボを入ってますみたいない。ちゃんと見てますよ、あの人全部な。なんか、すいません、本当勝手にいろいろ喋っ て, 喋うてそう。私も全部見ましたけど。見たんかゃい見ましたよ。<笑>ちゃんと見ましたよ。<笑>忙しい。全部見ましたよ。煩<笑>わした時間も。<笑>間そんなことな。<笑>稼げるのに、その時間で、申し訳ない。<笑>私稼いでないから。<笑>稼いでるの、精進。 働き者ですね、はい、本当に本当に気狂ってますよねだから働くの大好きなんでしょうね す, すごいコメントするなオーナーが<笑>ボスがすっごいコメントしてく れ, 盛り上げ て, くれてますありがた い, い、ね、<笑>忙しい宿どて、ねまあ、だからこそねみんなも一生懸命ボスが頑張ってるんだからい や, やらないとと 思, 思っちゃうんですよいやいやいやいや思っちゃう<笑>思っちゃ う, ちゃ う, <笑>ちゃうキャパはねやっぱ人それぞれ違うからうです、ね、本当にその通り。 はね庄司先生の全部はできないよなみたい腰痛いっ言ってます<笑>腰はねもう膝 腰,、ね、腰と膝痛し、うん、しょうがないですよねなんか私ケガ知らずだったんですよ正直25歳子供も25歳までもう毎日踊ってたので、うん、もう1日たりとも踊らない日がないぐらいずっと踊ってたので なんか筋力が1回リセットされるっていうのを初めて経験したのが出産だったんですねなるほどその25歳以降子供産んでからすごいケガするようになってしまって筋力が1回なくなって大事なんですね筋力そうなんか踊りたいからと思ってすぐレッスンとか受けに行ったんですよ、うん、それこそジャズ、うん、ファンク受けに行らもすごい痛くなっちゃって骨盤、うん、とかがそうそうそうそうラボに入った理由を教えてもらっていいですか正真先生のね 先生のあれですね、きっかけにつながるところで、はい、そうディズニーダンサーをね、はい、今年は目指しております<笑>無理だったのでもや無理だったんだけどディズニーでさお仕事したら娘が喜ぶかと思ったんです、うん、単純だいやなんか素敵ですねお母さんディズニーダンサーだよって言ったら喜ぶかと思った、うん、でもねそんなね甘くなかった<笑>挑戦した人多いですよねはい今いっぱいいると思います そ,、ねはい、そうすね それっていうのも私やっぱ関西出身で大阪に行った時にあのユニバーサル・スタジオ・ジャパンでパフォーマンスしてたんですね、うん、そうなんですそれでみんな「おテーマパークダンス好きな子はあれ?」ってなったでしょ、うん、そうなんです私1個そこで聞いていいですかユニバーダンサーだちなみにユニバってバレエとバレエ、はい、ジャズとストリートで2種類オーディションを受けられるじゃないですか、はい、あ懐かしい10年前<笑>どっちで受けた 私の時はコレオフラシがあったんですね自分で作るのに、うんうん、渡された振り付けがレードで踊る振り付けを渡された時に、はい、その振り付けは結構ストリート寄りでしたなるほどジャズっぽい感じでした、うんうんうん、でもクロスフロアはあってクロスフロアはバットマンとか、うん、ステップでクロスフロアしてくださいとかはすごいベーシックジャズでした、うん、だから両方できないとねそういう話です でも結構ストリート食が強い子がやっぱ多いのですうん、確かに。はい、だか私も当時はクランプダンスっていうね結構流行って、え、早<笑>クランプやってたんですか？<笑>ダンス好きだった時に合格してるんで<笑>え、そうだからあの、まあでもジャズは長いことやってたんです。ジャズはちっちゃい頃から、あのジャネットジャクソンが大好きな先生で、ね、私も大好き。<笑>そうあの行ってその先生に最初4歳から習ってたんで。 だからもうジャズはずっとやってた、うんうん、でヒップホップとかそういうのは専門学校に入ってからきっちりやり始めるんですけどそれこそ精進先生がねよく暴言吐いてらっしゃるあの大阪ダンスアクターズ専門学校出身なんですよ私 OSFDA 出身でそこの卒業してからそこの講師もやったことがあるぐらい私からしたらねいい学校です 学 ん, なんで、えー、いい学だ<笑>そうですまた ね, ま 受, けね受け取る生徒はいっぱい、うん、何百人といたってあれですけど、うんま、そこで培ったからこそ卒業してすぐユニバに就職したので私はありがたかったなっなるほ ど, ど、ま、そこで2年間テーマバイクダンサーをしてましたあ楽しかったユニバええー、いいですねいやなんかユニバ楽しそうだなってめちゃくちゃ楽しいですねうそうだかかららそそそれこそそっから私も 海外に行ったアメリカにね留学しに行ったり、うん、東京に上京した時はもうバックダンサーを主にやってたんですけどいろ ん, んなお仕事をやる中でいろいろやりましたコンテストもそれこそ三川先生みたいにコンテストとかバトルも出て賞もらったことあるしいろんなダンスの仕事をやった中でやっぱねユニバル楽しかった、えー、でそれなりにやっぱ普通に生活できるぐらいのお給料もあのいただいてたのでだから。 やっぱテーマパークやりたいなと思ったんですよねそうですよダーですよダーですダ、ね、ーの人なんですよダー<笑>どっぷりダーの人なんでぼろかしに言ってる時もそれは息しないですよ<笑>だ私一応ダー の, あのオープンキャンパス行ってるんです<笑>でも東京校だはいああなるほどね東京の東大阪校がまたね雰囲気が違うから行ってるんですけどなあ どうしても本当個人的ななな意見でですすけど入る気になれなかったんですよねでこれ東京の子あるあるる<笑>東京の子はそりゃねダンススタジオに行けば環境が整ってるじゃないですかうそうです ね, ねそういう有名な先生たちも受けられるしやっぱ大阪は普通にそういうコミュニティはないんですよやっぱストリートが強い街なので確かに確かにバトルとかコンテストはもう毎週のようにあるんですけど やっぱりそういういいねねなの大阪優秀な子多いって言ってます、ね、だから大阪からしたらありがたい環境なんですよ、うん、東京の先生がいっぱい教えに来てくれるのが専門学校なので、東京の子はやっぱ恵まれてるからそれを感じないだけであって、うん、<笑>大阪の子からしたらそこで、ね、バレエとかジャズをベーシック教えてもらえるっていうのが、うん、あのいいので、大阪校は優秀って言っていただいて、すごい嬉しいです。に, <笑><笑>レッスンしに来ててくださってる スペシャル講師の方々が結構大阪の DA の方が多いのであそうだそれこそあの後輩がいるんですよねラボにそらくんってあーあああもうーあーあーもう DA の子ですよねそうですそうですそうそ う, そうこの前ちょうど大阪で関西のスタジオでレッスンしてい た, いたおめでとうございます関西 あ, ありがとうございます嬉し い, 嬉しいそなん大阪に千万スタジオできたのは嬉しいんじゃないかな、はい、今日はここまで 次回も見てな。ほな。